平成30年12月1日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、熊本地震で被災した再建の復旧工事が完了し、報告会が行われました。報告会では、まず、神事があり、その後、関係者に公開されました。再刊は、集会場などに使う施設で、地震で柱が傾き、瓦が損傷したため、 今年の4月に着工し、骨組みは元の部材を使って再建しました。瓦吹きだった屋根を、1928年建設時の銅板屋根に吹き替え、当時の姿を取り戻しました。工事費はおよそ1億2400万円。その3割に当たる4000万円は、寄付者が優遇税制を受けられる指定寄付金制度で集まり、 ゴンネギの池浦さんは、神社復興への道のりは長いが、皆さんの支援で再生できて嬉しいと話していました。